からどこまで来ることができたのう楽しい日々も辛い日々もたくさん慣りかけてきた俺たちだから後悔は残すんだね最後まで笑顔であなたの中からここまで来れた 最後のくお願いしま